エムアラ、エムアラ。やります。やります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい、エイ<笑>いいね、今日連携いいね。ウイ は, <笑><笑>はい、ということで、エムアラをします。はい、はい、はい、これ素晴らしい。アラウンドザワールドと、クロスオーバーの合体技みたいな。感じになって、うん、これは超リクエスト多いし。うん あと結構やってる人多いし知ってる人もますはいじゃあまずあなとクロスオーバーできてほしいんで、はい、できてない人はこの動画見て完璧にしてからこの動画続き見てお願いしま す, しま す, ます基礎ができてないとね そ, うその先にはいけない結局ね歩くことできないと走れない走れないっしょまず動きが多分初心者の人って新しいわけを組み合わせること自体そうです コンボじゃないから、うん、2つの技を1個にしてるからすごく難しいよねだからまずはちょっとイメージ任せよう 素,、ね、素振りをちょっと一回イメージしましょう、うんうん、確かにいやでもマジこれできないってね、うん、絶対できない素振りはどこでやるの スーパーパ の, あの<笑>お惣菜らへんで入ってちょっと右側とかに入っ、ね、そ, そ, そ, そのエアできなきゃお惣菜買えない普通にさ買ってる主婦いるじゃん、うん、あれ多分それ全部できた人<笑>もうええ<笑>も素振り完了した人マスターズにスリーズにこのだり投げる<笑><笑>でこの足上げると同時にジャンプするぐらい、うん、で, でこっちは軽くちょこんって出すぐらい、うん、でいいですでこれができたらまあ OK でしょ全然、うん、OK、はい、とこんな感じね、はい最初 なななかなかこううやっっててポンン上げるタイミングがつかめないと思うだからこのタイミングをつかみやすくするために普段いつも俺らステップしてさアラやってやってって っ, っていいけど<笑>それでステップなしでいったアラを練習してもらうこのこれでこれだけで<笑>これやると、ね、意外とタイミング取りやすくなりますただこれはあんま癖づけちゃいけないやつだからこれができたら ボールが、アラーの時にアラーの時にボールの上に足が来た瞬間に折りたたんでクロスオーバーいきました。ああ、なるほどね、ここ来た瞬間に、うん、そう1、2って感じ、そう1、2、はい、はいはい、ここむずいよ、ジャンプして、でもボールがこう前だっちゃったり、うん、もうそもそも触れないってなったら、うん、遅いんだよ、遅い、遅い、全体的な足の回しもそうだし、ジャンプのタイミングも遅い、で、そういう人はもう、触った瞬間、ジャンプぐらいでいいかも、<笑>もしかしたら。 ね、でここの足にこうやって当たればとりあえず合格だそうね、うん、弾いたときにボールが当たればとりあえず第一段階そうそうそうそうそう、うん、もう形だけ意識してやってみてください、うんはい、であとは折り込みだね折り込みこうすけ選手の、ね、得意技折り込みやれやれ折<笑>り込め<笑><笑><笑>ここはどのエアの多分解説でも折り込めって言ってて<笑>ボールの上に足が来たら あのー、ークロスオーバー入るって言じゃないですか、うん、だからその時に膝を回すというよりかは自分の方にこうやって持っていくイメージ、うん、こうやって回すんじゃないけど、うん、もうはいそうってか引いちゃう折、うん、り込みっていうか引いちゃうイメージでやってください、うん、最後は弾くとこれ足を伸ばせばいい上に上げるんじゃなくて足を伸ばせばいいポ、はいはい、ッとで弾くと同時にかぶせるはいはいはいはい これ弾くときに当たらない人、なんか上に上がらないなっていう人は、ア、う、ラ、ん、が高い人多 い, んじゃな い, いやそうだねアラが高いとさ、うん、そしたら弾いたときに、足でちょっとしか当たんない、うん、ちょっと低くすれば、弾いたときにちゃんとミイツできる、あれ結構、このジャンプのタイミングで変わってくるんで、うん、あの練習しながら、このここここねここのこっちの足の飛ぶタイミングは自分で変えながらやってください、うん、ボールをまたいでから飛ぶのか、もうまたぐ前に飛ぶのか。うん 自分で調整してやるとかなり上手くなる確率が上がりますので、はい、みんな練習してみてください、はい、という感じで今回は終わりです。登録と高評価お願いします、はいはい、まね